東京2020感染チケット当たる次回東京パラリンピックで伝えたいメッセージとはこんばんはニュース23です新型コロナウイルスの影響に揺れる東京オリンピックの開催時期をめぐって今夜大きな動きがありました 安倍総理は IOC のバッハ会長と電話で会談しましてこの中で1年程度の延期を提案これに対してバッハ会長は 100% 同意するとして遅くとも来年夏までの開催で合意したという発表がありました。で最新情報が入ってきてきいます ioc は日本時時間の午後9時から電話